今日はこのノアボクシーまたお借りしてるんですけど今日はハイブリッドモデルになりますで前回は一般道での動力性能ということで少しインプレッションさせていただいたんですけど今日は高速道路一番車のエンジンの動力性能がわかりやすい場所で少し走らせて走らせてもらえる機会をいただいたんでご紹介をしていこうと思いますで今ちょうどまだ今インターの 入り口のところで合流地点に向かうところなんですけれども結構エンジンが 1.8 リッターということ で, でモーター自体もそんなに高出力ではないモーターではあるんですけどかなり普通に今ちょうど入ったところなんですが特に踏み込まなくてもすっと入っていくパワーとしてはまあ必要十分な。 出力があるるなっていうのをすすごく感じるところですねエンジンもずっとこう回ってるわけではなくて、まあ、今ちょうどエコとパワーの間ぐらいのところ今ちょうど100キロぐらいで走ってるんですけれどもエコとパワーの間、まあ、少し踏み込むとエコとパワーの間にこう入る。 で今ちょうど100キロで巡航しているところなんですけど、まあ、そうしますとちょうどエコとチャージの間ぐらい入っていくので、まあ、このぐらいで走るとかなり燃費性能としてもまあいい効率のいい走りができるのかなと思いますでエンジンもこのエコの状態ですと EV 走行で走ってるわけなので、まあ、今そうですね今ちょうど EV 走行ですね EV 走行で走ってるわけなので車もかなり静かですし、まあ、ノイジーじゃない でやっぱり足回りもガソリン車のインプレッションでもご紹介したんですけれども突き上げがかなり少なくなってる、で玉尾低速域でのダンパー の, その減衰本当にその玉尾低速領域の中ですぐに減衰が効いてくれるというのがあるので突き上げが非常に少ないですし、バタつきもかなり抑えられていて、ソフトな感じがしっかりと取れます。 でステアリングのイ ン, インフォメーション自体も今ちょうどヘアピンのところを、えー、走ってますけれど特に操作感があるというわけではないんですけれど操作感がないあるわけじゃないんだけども軽いんですけどでもしっかりとタイヤが設置している感覚というものがあるので非常に楽ちんにドライブできるというのが印象的なところになります。で今日は、まあ 動力性能とということなので、まあ、エンジンについてじっくり話し て, していこうかと思うんですけど、えー、と今この状態が普通のノーマル状態になっています、まあ、ノーマル状態で今1 0 0キロぐらい出してちょうど、えー、エコとパワーの間ぐらいでここから今度パワーにするとどうかというとパワーにするとエンジンが少し 回, る回りやすくなる、まあ、エンジンを回して、えー、チャージさせる モーターに出力を送ると送ってパワーを増幅させるようになるので、まあ、どちらかというとこうパワーにこう振り切りやすくはなるということなのでエンジン自体の稼働率としてはかなり高いですね今ちょうど1 0 0キロぐらいで走ってますけどエコとパワーの間、まあ、すぐこう振踏むと振り切ってしまう、まあ、そのぐらいの感じになりますでもう少し踏んでみます でも結構高速領域もかなり安定してて、やっぱりね、ステッパーゴン、5年前のステッパーゴンなんですけど、やっぱね、高速領域、かなり速度を少しこう上げて走ると、よりピタっとこう走っていきますね。 以前、昔僕の動画の中であのフリードのモデューロ X 紹介したことがあったんですけどあれはあの空力が非常に味方についていてベンツの E クラスの 220D と同じような走りをするっていうすごくあの感動した覚えがあるんですけどこれちょっと少し速度を上げて今、初めて走ったんですけどなんか速度をこう上げていけば上げていくほど車 の, その安心感っていうものが よより一層伝わるような感じ、まあ、ドイツ車はですね昔初めて BMW 乗った時にドイツ車高速道路をあのかっ飛ばし出した時にすごく車の安定感っていうのを感じた記憶があるんですけどなんかそれにこうその感覚すごく懐かしい感覚がしっかりとね伝わってきますねこうエンジンは頑張って回ってるんですけど車体はものすごく し, しっかりしてて。 何事もないかのような形で走ってってくれるんでミニバンでこういう走りをしてくれるっていうのはものすごく画期的なことなのではないかなっていうことをすごく感じますこれはねすごいですねすごく安心して走れる結構1 2 0キロとか超えちゃうとステアリングからの振動が気になったりとか まあ、もちろんエンジン自体もえこ う, うなりを上げてまあ走るようになるので音も大きくなってくるので少しこう安心感として乏しくなっていく方向だったりするんですけれどこのノアボクシーはエンジンの回転数まあパワーにしてて今、エンジンが回転が上がりやすい状態ではあるんですけどエンジン自体のこノイズリな感じ、こもり音ま低周波がかなりカットされている感じがあって回してもあまりこ う, うるささを感じない。 だからすごくずっとこう回してる状況でこう走らせていても全然うるさくないので、まあ、むしろ回しててもいいかなという感じではありますですごく車が、ね、やっぱ速いですね、それなりにやっぱパワーモードにするとやっぱそれなりにエンジン自体のこうピックアップ、まあ、エンジンのピックアップがもちろん良くなるのでモーターの立ち上がり出力というのもかなり上がってくるとは思うんですけれどすごく走ってて楽しい。 で速度を上げれば上げるほどこう車の楽しさ安定感がすごく高いん で, でブレーキも意外とこう欧州車に近いような形で前がぐっと効く感じじゃなくてしっかりと後ろも効いてくれるので車がこう前のびりになって不安定になるようなそういった挙動を示さないのですごく安定して走れます。 通常だとこう前のめりになってリアが浮き上がってでリアがこうリバースしてぶつかって事故るというパターンが多かったりする車が多いんですけれど昨今の車はフ ロ, ントだフロントのブレーキだけじゃなくてリアのブレーキもしっかりと効かせてグッと路面にタイヤをこう押し付けて止めていくような非常にスタビリティの高い、えー、制動力制動姿勢を持たせて走らせることができるのですごく車としてやはり安心感が高いです。 まあ、これはやっぱり一般道では味わえない楽しさっていうのがやっぱりこういった高速道路で走るとすごく車 の, その素性の良さみたいなものをね感じます今続いてじゃあ今度エコということでエコで走ってみるんですけれど、まあ、エコにするとやっぱりもう少しこうグッとアクセルを踏んでいかないと車が前に進んでいかないという形になりますかなりアクセル今 20 30% ぐらいの回イで踏んでるんですけれども、まあ、それでもエコエコとパワーの間を、まあ、示すようなそういう感じです、まあ、それでも逆にエ ン, ジンのかエンジンが回転しないのですごく音が静かで、まあ、EV で走ってる頻度っていうものもすごく長くなるのでふ、まあ、普段普通に走るんだったら、まあ、このぐらいの方が 全然走りやすくていいのかなという気がし、ます通常こういう車を買う人ですとやはり燃費を気にする方もすごく多いとは思いますのでエコで走られる方というのが多いと思うんですけど高速道路でも全然エコで普通に巡行できるでちょうど今、追い越し車線を走っている状況なんですけれども全然追い越し車線でも普通に巡行して走ることができる。非常に 乗っててファンな車だなっていうこの B モードにすると回生力がそうですねエンジンそうですねエンブレが効くような感じで回生力が上がります山道なんかでもエンジンの回転を上げて回生力を高めるようなそういった制御になってるんですけども、まあ、そうすることによって、まあ、減速なんかもかなり安心して走ることができると。 でもう一度、うん、やっぱここでやっぱりアクセルのレスポンスが全然全く違うすごく二面性の高い走りを示してくれるのでこれはかなり楽しい。 でラブホーの PHEV も回していただいたんですけど、まあ、絶対的なパワーはラブホーの PHEV の方が、まあ、モーターで走らせてるモーターのトルクでこう走らせるって感じがあるので、まあ、もちろん力強さっていうのはラブホーもあるんですけれどもこちらはどちらかというとモーターは少し小さいモーターになっちゃってるんですけども、まあ、その部分エンジンを回してパワーを補って走るという形になります。でエンジ ン, のエンジンもし もちろんこれシリーズパラレルなので、エンジンの動力とモーターの動力と組み合わせてこう走らせるわけなんですけれども、まあ140馬力、システム出力で140馬力という出力ではあるんですけど、全然140馬力というなんかこう、非力さみたいなもの、エンジンのその非力な感じっていうのを全然感じない。いや、むしろ、なんだろうな、1.、そうですね、なんかシビックの 1.5 リッターのなんか VTEC ターボに乗ってるかのような、あのー、 すごい車 の, その軽さみたいなものを非常によく感じる車で高速道路は特に走ってファンな車だなということをすごく僕自身感じた次第です。と、はいうことで今回は、えー、こちらの新型ノアボクシーの高速道路とのインプレッションということで、まあ、主に車の動力性能についてご紹介をさせていただきました。